そろそろ変えたいなと、実質最新 iPhone を半額で使うことが、お、これ、いいだ購入方法を見つけましたので、共有していきたいと思います。ここからは、ね、実際にこちらの iPhone で契約をしていきたいと思います。iPhone の楽天のトップページとなっております。一括払いが18万1800円。月々の金額は3787円で iPhone 14 Pro Max ゲットすることができます。まず色は、色が迷うね。4種類。ディープパープル、ゴールド、シルバー、 スペースブラック。えー、現在の監督、ゴールドですね。どうしようかなぁ。えー、初期のやつはですね、シルバーを使っております。いや、でも2年使うとなると迷うよね。や, やっぱシルバーかなぁ。ま、指紋を考えるとやっぱシルバーかなぁ。いや、でも待てよ。ゴールドがいいかなぁ。シルバーでていきたいと思います。18万1800円のものが9万880円になります。iPhone 14 Pro Max、購入する。いや、でもやっ、えーま、パ, パッパッ。 はい、えー、ちょっとディープパープルにしたいと思います。なぜかというと、なんかね、高級感があるので、色がディープパープルで128で、回線は48回払いで、えー、こちら、つけない。そして、この金額で間違いないと。そして、購入をすると。そして、カートに追加する。はい、そして、よいしょー。えー、申し込みました。かなり高額なお買い物ですね。ただ、5年使ってるんで、到着まで待ちたいと思います。 来ました<笑>来まし た, <笑>ましたー楽天モバイルはい i p h o n e 1 4 i p h o n e r o m a x i p h o n e 1 4 p r o m a x はい到着しましたーで、早速開けていきたいなと思いますはいはいはいはいはいはい本日はですねセカンドカメラもついておりますセカンドカメラもここにね開けたいと思いますう、えー 小さい。指発音がおかしい。よいしょー。おお五年ぶりのアイフォンでございます。なかなか重量がありますね。えー、カメラさん、大丈夫ですか。カメラさん、アップに寄ってください。はい、おお、いきます。かっかー。おお。おお、いいですね。パープル。どうなってんの、これ。感触が、おお、重たい。そしてですね。 これを開けると液晶画面が出てくるので、先にですね、監督激推しのスマホを守るフィルムを売ってるですね、こちら、オーバーズをですね、紹介したいと思います。こちら監督ですね、この店舗で買ったのが3回目となっております。サービス、もうおもてなしサービスがめちゃくちゃすごいって言われて で, ですね、過去にですね、ツイッターやブログで紹介したんですけども、今回初めてですね、動画で紹介したいと思います。心温まるおもてなしをあなたに、私たちの思い、 デジタルな時代だかからこ そ, その温かさスマホフィルムっていろいろなところがあるかと思うんですけどもフィルムを買うのであればもうこの店舗しか買いませんね、まあ、サービスがいいといかなというか<笑>これ普通のまあ袋なんですけどもここを裏を見ますと隠されてるねやつがあるんですよこちらでございます食べた店長見つかっちゃいましたね せっかくですね、少し休憩しませんかはい、そしてあ店長、田部店長が365日保証しますというわけでですねえこちらですねあー、こちらは手書きでございますねちょっと待って、え、コピーかいや、これは、これは手書きですね 今回お買い上げいただいたガラス侍はいかがですかこれからもたくさんのお客様にご満足いただきたい。BS、ちょっと、ちょっとのつながりが急須になりがちな時だからこそ、少しでも人の温かさを肌で感じていただけるように、心を込めて丁寧に商品を梱包いたしました。またお会いできることを楽しみにしております。はい。というわけでですね、店長からの、えー、直筆の購入ありがとうのものですね。ありがとうございます。これは初ですね。なんか毎回違うな。こういうね、おもてなしのね、サポートがあるからこそ、買ってあ、こっちのはもう直筆でございますね。はい。ありがとうございます。 最後になりますが、どうぞお体をお大事にお過ごしください。というわけでですね。はい。こちらをありがとうございます。はい。そして、まあ、メインがこちらですね。ガラスムライというわけでですね。コーティンプロマックス専用のガラスフィルムとなっております。えー、楽天デイリーランキング、液晶フィルム第1位。はい。 というわけでおっとまたも折り鶴が入っておりましたありがとうございますえこんなの普通買ったら入ってきますかお手持ちのスマホ、えー、フィルムケースを買いたい方はです、ね、ぜひオーバーズ買ってくださいこういうおもてなし心がですね満載となっております、えー、こちらの UR コードをですね読み込ませますと貼り方説明の動画版がついておりますこれ が, 下を向くがこはいはい すすぐつけますはいというわけで気泡が完全に消えましたどうでしょうかうめちゃくちゃ綺麗はいサイズ的にはあ変わらないけどもこのベゼルの部分が画面になったみたいな大きさなんですねただ重さは重えたいですね 特品を見ていいきたいなと思いますと言ってもまあ、いつものものなんですけどね、こちらですね、こちら接続ケーブルとなっております。ただですね、こちら監督、使う予定はなくですね、置いて充電できる、なんだっけ、あの名前、名前忘れたんですけど、マグネットのあれを使う予定です。えー、そして、えー、いつもの Apple のステッカー、SIM、えー、ピンのやつです ね, ね。はい、というわけで、かなりシンプルなものとなっております。では、電源を入れますか。の前に、SIM を差し込みましたのです。 では電源を入れたいと思います。電源ボタンどこだ？これかな？この低かいやつかな一番。ワクワクおおお！うわかる！明るいですね。こんにちは。はい、各国の挨拶がこちら。日本語。 クイ、ね、ックスタート手動で設定結構これずっしりしますねフェイス ID きた顔きた顔をカメラの枠内に入れてください、はい、ゆっくり顔を動かして絵を描いてくださいこうこうかおマスク使用うで 最新じゃメガネ離すの見えねえんだよはい、あね、こんな顔をしておりますどうでしょうかオッケーすげえなもう最新機器じゃんフェイス ID がセットアップされましたこんにちはこんにちは絶対こっちでしょご希望の声を選んでください絶対こっちでしょこんにちはいやこっちシリです iPhone に向かってヘイシリと言ってくださいヘイシリ今日の天気はヘイシリ の画面がでかいそしてこの見てこのタピオカカメラ でまだケースに関しては届いておりませんのでもうこれ壊しちゃったら2万2000円壊さないようにしていきたいなと思いますやべえこれホームボタンないんだねホームボタンがないというのは基本的にこの画面を出す時にスワイプすることで画面が出てきますそしてこの iPhone のすごいところはですね基本的にこれ画面がついてるかと思いますがこれが電源が消えているこの状態なんですよ常常にこのの時点灯というものが あありりままして真っにににすすするるとととと完全に消ええいいいう状態ですねとりあえずここここのデータをれれからここに入れたいと思いますはい、というわけでですね、iPhone アップデートプログラムで購入しました。新しい iPhone 14 Pro Max 使っていきたいなと思います。iPhone で編集をして作っていく動画もこれから出していきたいなと思っておりますので、この監督らをよろしくお願いいたします。ちなみになんですけども、このね、今撮影の方 DJI Pocket 2 3つ並べて、どれがカメラが構成なのかというですね、比較動画等もですね、今後出していきたいなという企画を考えておりますので、実質 も興味がある方はチャンネル登録をポチっと押して登録をお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。<音楽><音楽>監督の現在のスマホ TCL テンプレテンアップグ。熱いな<音楽>。ずっと持って持って。何これ何これ。何これ。あこっちもこっちも取らなきゃだめだ。リトルございます。おーおーおお。うん<音楽>